世界の音を披露サウンドシンクインエウェア y ユーチューブ撮影用のこのショックマウントがあるこんな感じこちら狙った音だけをマイクで取れている音がリアル オッケー音オッケーやっちゃおケーよースタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です今回ですね新庫のマイクこちら2つ買ったのね紹介していきたいと思います現在ですねこちら一眼レフのカメラにガンマイクというものをですねつけて撮影しておりますこの YouTube 撮影用と自主制作用ですね2つ兼用しております監督なんですけども最近こんなことがありました こちらがですね、実際に壊してしまったマイクとなっております。まあ、よーく見ていただきますと、こちらのコードですね、曲がってるんですよ。つくことにはつくんですけども、音が全く収音されないマイクとなっております。7、8000円ぐらいしたかと思うんです。壊れてしまいました。で、で、今現在これ使っていますマイクなんですけども、これと全く同じマイクなんです。で、こいつはですね、一応使えるには使えるんですけども、音がですね、片方しかですね、録音されず、最終的に編集で片方をコピーして、両チャンネルで響かせるようにしております。でね、毎回これやるのめんどくさい というわけで今回どうせだったらもうめんどくさいんでそれぞれ別々にね自主制作映画用で7000円ぐらい YouTube 用で5000円のものです両方買っちゃいましたこの動画でですねこの進行のガンマイクと通常のマイクそれぞれどういった特徴があるのか機能や仕様をですねご紹介していきたいと思います<音楽>まずこちらサウンドスインクイ r エブリ e エ e N1 ですねまず開封していきたいと思います ビチビチなんでいや袋好きだね君はこういった箱ですね。あ、なんか最近の iPhone の箱だね。こういう感じでした。こちら、かなり小さいです。マイク本体となっております。YouTube 撮影用に使っていきたいと思います。そして、ここにもこもこのものがですね、入っておりまして、こちらに、完全にかぶせて使うものですね。 中にはですね、取扱説明書。あと、日本語版の説明書もついておりました。はい。えー、簡単な、裏は真っ白で、表面だけ載っている説明書がついておりました。なるほど、なるほど。付属品、紹介していきたいと思います。まずこちら、ショックマウント。こちら何に使うかお分かりでしょうか。カメラのね、上に乗せて使うものですね。この部分を少し回しまして、そして、マイクの付けるところに設置します。はい。というわけでですね、マイクをこのまま上から倒すのかな。はい。 やはりその音がね、マイクで拾っちゃうんですけども、こいつ、このショックマウントがあることによって、かなり抑えることができます。特に自主映画とかでね、うーんっていう編集しながらね、あー、これどうにかなんなかったのかなっていうね、おかしい音になっちゃうので、このショックマウントめちゃくちゃありがたいです。こちらにですね、2本コードが入っております。一眼用とスマートフォン用らしいです。こちらがですね、スマートフォン用。伸び縮みするのが一眼レフ用。動画のビデオカメラ用ですね。プラスマイナスはないので、どちらかに、こちら。 セットをして、マイク端子というところを確認して設置します。そうすることで、M1 に関しては、録画したら電池を入れることなく、このまま直接音を収音することができます。動画撮影をする人は結構気を使っている部分かと思いますが、例えばですね、電池を使っていると、電池が落ちてしまいますと、映像は撮れているのに、音が収音されていないというね、状況があるのですが、電池はですね、本体からすべて供給されておりますので、このまま撮ることができます。これはね、めちゃくちゃありがたいです。はい、そして最後の付属品、こちらです。袋ですね。 え、収納バッグとなっております。先ほどのですね、マイク と, と風防も入っちゃうのかなちょっと詰め込めば入るかと思います。 ではもう少しですね、使用を見ていきたいと思います。M1 に関しては、音声の使用がですね、カーディオイド型単一指向性のマイクとなっております。ガンマイクは、こういう直線的に声をですね、使用するのですが、こちらはですね、こんな感じ で, で、ね、裏側も多少取りながらもぐるっと回るような形。周囲の雑音を抑えながら、前方のものを中心に拾ってくれるものです。なぜこのカーディオイドかと言いますと、指向性のですね、図の形が、心臓の形のように見えることから、名前がカーディオイド型と言われております。 付けますと今こちらは普通ののマイクなのでで回こちらで書い、いきたいと思いますはいというわけでですね、今こちら M1 のマイクに今切り替えました。音声いかがでしょうかというわけでですね、マイクの正面から空間あたりが一番声を大きく拾いまして、マイクのです、ね、後ろの背面はあまり音を集音しない仕組みになっております。ベストの集音距離は約1メートル。このですね、カーディオイド製のマイクはですね、こういった YouTube の撮影だったり、会議の集音、あとはライブ配信なんかでよく使われるものがカーディオイド。 式となっておりますはい。で、あと、このマイクの特色なんですが、開封した時から気づいたかと思いますが、小さくて軽いところがですね、かなりいいポイントだと思います。持ち運びしやすいっていうのは、やっぱり結構正義なんですよ。現在ですね、監督、こちら、ジンバルの w e e b i l S という機種持ってるんですけども、まあ、こちらね、結構重いんですよ。で、一眼もつけるとさらに重いんですよね。というこで、やっぱ軽いマイクって正義だと思うんですよね。で、本体に関してはです、操作ミス以外では、3ヶ月以内は無償で交換してくれます。そして、3ヶ月から1年間はですね、優勝 交換も対応してくれるそうです続きまして2つ目のマイク紹介していきたいと思いますマイク M3 先ほどです M1 だったのですが今回 M3 ですね監督ですね自主制作映画用に購入したマイクとなっております長方形で長いので正面の 1m ぐらいの範囲を主に撮るです狙ったものをピンポイントで撮ってくれるダンマイクとなっております値段はですね約7000円ぐらいとなっております 言ったらすすぐ来るんですよねナビー君はねやめろいいからいいからいいからはいというわけでメーカーは進行全く一緒ですはいこちら完全英語版の説明書と完全日本語版の説明書が入っておりますちょっと見ますなるほどですね本体なんですがこちら先ほどと比べてかなり大きくなったかと思います同じくこのショックマウントもですね最初からついておりますはいそしてスポンジ型ねこれ取れないのかなあ壊れるからやめとこうで先ほどと同じくこちらコードも入っております普通の コーードがスマートフォン用でこちらのですねこの伸びるやつが付いてるのがビデオカメラ一眼レフ用のコードとなっておりますで最後にこちら収納バッグ入っております 紹介していいいきたいと思います超指向性のマイクなんですが前方の狙った音だけをクリアに集音することができますスピーチなどでもこれをその人の口元に向けることによってその声がピンポイントで音を集音することができます今つけているマイクとですね違うところとしましてはこの裏側を見てほしいと思いますマイクとイヤホンのマークがあります このマイクに関してはこちらをつけてあと本体のマイクの差し込み口に刺すというところでいいんですがこのイヤホンに関しては今現在音がどんな感じに取れているか市販のイヤホンをこちらにつなげましてイヤホンつけると今マイクで取れている音がリアルに聞きながら音を取ることができます M1 についてはついておりませんのでこういったリアルで確認したい時は絶対このマイク端子ついた方がいいです、まあ、YouTuber はね基本ね撮影回してあとはこのね空間で何かしらのトークだったり動きを すするんんででいいんですけども自主映画の場合は記者隊は自分ではなく役者さんなんでこのマイクでどういった形で聞こえているのかっていうのをリアルタイムで確認する上では絶対あった方がいい機能だと思いますであとですね M1 には付いていないのですがここにですね2つスイッチが付いておりますこちらは原因ですプラス10ゼロマイナス10とありますが簡単にカチカチと音を。 切り替えることがででききます大きさです大さね音の音が小さくて全然聞こえないなと思ったらこのプラス10音をうるさくて割れてるなと思ったらこれを下げればいいというですね物理的なスイッチとなっておりますそしてこちらローカットフィルターなんですけど3段階切り替えることができますオオフオン 1 0 0ヘルツこの3つをですね、切り替えることができます。こもったり聞こえるときは、ローカットオフ。もうちょっと重さが欲しいなと思ったら、オンにしたり、1 0 0ヘルズにしたりするなど、こういった使い方ができます。はい。でですね、ガンマイク、ちょっとデメリットがあるんですけども、M1 と比べますと、本体にですね、電源が入っておりませんので、電池を入れる必要性がありますで。こちら外しまして、ここですね、大きなところでマークついてんで、ここを押しながら開けますと、オープン。はい、こちら。単4電池が2本必要です。電池入れてきます。 単電池でですすすねマイナススとプラスがそれぞれぞ逆方向を向いてまままのセセッットトをします蓋をセットしますオフにしてたらマイク今電源が供給されておりませんのでこちらただ本体につけても音は使用されませんですので毎回こちらに上げますそうすることによって電源ランプがつきまして電源が入ったという状態になります基本的にこのガンマイクを使うときは電源緑になっている状態はですね確認してから使わなければいけませんそして電源が消えてしまいますとオフの状態ですねでいきなりパチって消える可能 可能性はあるのかと言われたらまそれが一番ね、この動画撮影をする上で一番怖いところ恐怖なんですけどもちゃんとこちら機能ついておりますこのライトが点滅することによって電池の残量が少ないですよと言いう合図ですのでもし点滅を発見したらそこでも電池を変えるというですね方法を取ります消えてしまったら嫌ですよね通常の満タンのフル充電の電池だと最低でも30時間から50時間ぐらいは使えます。もう点滅したらもう速攻で買えるぐらいの勢いでやってきた方がよろしいかと思いますさてですねイヤホンマークついて ているんですがそこにもですね音を供給する必要がありますのでこの撮影する録音時間が短くなります説明書を見ます少なくて10時間以上は持つと書かれておりましたではですねどういった形で聞こえているのか今本体でチェックしたいと思います現在今使ってますのは m 1ですので m 3の音声どうなのか聞いていきたいと思いますはいというわけ で, ですねがんマイク超指向性のマイクとなっております声いかがでしょうか超指向性なので先ほどよりもピンポイントでクリアに聞こえているかなと思います の部分を確認してみましたが m 1に関しては音がで、ね、下側録音でしたねというわけで多分こいつは常に片側録音がメインかなと思いますこちらのですねガンマイクに関しては両チャンネルで撮れてましたので こちらのシンコの m m 1と、M3、と3いうものをですね両方購入しししてて紹介してみましたはい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。この監督ラボでは自分が好きなエンターテインメント作品、あとはおすすめしたい、紹介したい商品、新しく購入したガジェットを含めてですね、おすすめしたいものを厳選して紹介しておりますので、もし興味がある方はですね、チャンネル登録してない方はですね、ポチッと押していただければいいなと思います。またね、良かったと思ったらいいねもお願いいたします。では、また次の動画で会いましょう で再現 VTR が入ると長い方が自主制作をサウンドサウン ド, サウ ン, ドサウンズサウンドイッスシインク・エブリウェアね電池が切れているがためにカーディオイド型という音声集音えっ、ー、ダビ100均で買いましたこれ炭酸だった<笑>炭酸だったサウンドイズツ・エブリウェアシンクシンコー M3 そんなカーディオススメの商品がこちらああ違うと待ってこれこれ違うこれ古いマイクだケーです